皆さん分かるのでしょうか今ですね声の季節がちょうど始まったんですよねで今日はたーん特別なゲストが来ました<笑>一緒に来ました一緒に来ました、はい、まあみんな分かると思いますけど、えっと、アシアが来ましたアアで今日と明日ですね軽井沢 今夜の旅え。お楽しみに、えー、<笑>ねもなんかすごいすごい。山梨はねもう同じく山に囲まれてでもそこはね全く湖はまだまだという感じでねでここはもう真っ赤ともう黄色が本当にすごいですいや嬉しい Я думаю я еще не снимаю. Блин,、yeah. no. просто. Там меня сама кумо бикима для мнелима что-не. Кейский моне, Нака, Юми митар. И, Соку да не, Соку да не. Кума, кума чантач, кума чантач, Миёль, Камо. 雲<笑>ならやばいカモちゃんたちが泳いでます森を抜けたところはごしました<笑>で実はね私はカモカモショックが起きました<笑>最近でねそうなんかある息を見てでそこはなんかカ モ, カモの尻尾が自ら出てきた<笑>で私はそれは潜ってるかわいいと思ったらなんか 1分待って、3分待って、5分待って、で、このカモちゃんでね、七分のままそこに泳いでた、泳いでたというか、もう、それは残念ながら<笑>、残念ながら<笑>、その死んだカモちゃんだった、はい、そう、で、まあ、それを気づいたらね、私、すごく悲しんでた、なん か, かいい、かわいいカモちゃんと思ったらね、で、実はもうん、死んだ、死んだ。 カムちゃんだったはい<笑>純純粋最後と最初と最後ですねそのカム<笑>ちゃんの死体を見見たのはね。<笑> 日本の秋でねやはりその真っ赤 な, な感じですよねもみじであったりこ の, この何ちょっとわからない木であったりしてねでロシアはね秋なら秋なら黄色な感じでね例えばそのカバならシカバのカッパでねすごく美しくて黄色くなるから、うん、まだちょっと違うイメージです。 すごい、もみの木。えヨゴチク、ヨゴチク。クリスマスツリーになる木だもんねこれは。なるかなな、なるっていうか、その木。なんか柔やらやかい柔らかい。ピフタ、ピフタ。ピフタいや。もみの木ね。私もね、今ね、パビナに言われて、それを思った。確かに、ワシでもね、これが綺麗だと思うけど、確か赤が少ないかもね。うん。うん、なんか赤のナナカマだとか、リビナ。ああ なんかそうですね赤 の, 実が多いけど赤の葉っぱではなってみ少ないあるけどなんかここまで鮮 や, かのが鮮やかなものなかなかないかもねうん、うん、なので赤の楽しみね<笑> もう一つともう一つ言いたいところですは、ねまあ、今、ないけどその後ろどこかでね、カモがいっぱい泳いでますね、で、取ったてきて日本人の方でね、そのカモを見て何と言うと思いますか、で、言ったことですね、うん、カモですね、おいしそう、<笑>そうですね。<笑> レンジ買っても<笑>あるよねカモそばとかなんかねまあ確かに美味しそうかもしれないね<笑>この芸形式の中ねそのカモを見て美味しそうってね一番早く頭に来る言葉ねい多分ね。<笑> で, はですね、軽井沢の中心部に歩いてねでなんとお店で、ね、シばズキンというマスコットがいるんですねもうすっごくかわいいよ<笑>なんかスイカの形もあるしなんかそこはウィンゴちゃんもいますもうかわい可愛いデブ<笑><笑>持ち帰りたい<笑> こん<音楽>この時期でねちょうどロシアの田舎ならみんなはそのキノコがえをやってますね。<笑>ね<音楽>で なんか私もこのもう秋が来てすごくやりたい気持ちがあるけどねなんかロシアは、ね、さっきからなんかきの こ,、ね、そうきのきのこあきのこだきのこだで も, でも<笑>ね日本でうんでも絶対にちょっとダメだ、ね、そうダメだと思う<笑>でみんなはきのこきの こ, き, のきのこがいに き, きのこがいではなくてたけのこたきああそう、はいはいはいはいね、たけのこは集まるけどでもきのこがいはねロシア まあ、そのおじいちゃんのバーチャルよくやってます。で、例えば、朝もいに行って、そのオナニー、を集まって、で、あとは売ってます。そのまま、その、どう、そう、高速道路とか、道路の近くに座ってて。高速道 路, 速道路ではない、あ<笑>る、ある、まあ、どう、まあ。日本の高速道路、イメージゃャツでしょ早いからさ、や、なんか。 普 通, のじゃあ普通の道路ですねそうだね大きな道路大きな道路の近くに座ってて<笑>でねキノコを売ってます朝から取ったキノコを売ってますでその中はねどこのものが入ってるかもしれないねち ょ, <笑>ない<笑> ち, ょちょっと危ないちょっと危ないでも自分でいつもね自分で集めることが多いかなう ん, うんそう、うん<笑> ですね。おそおそば屋さんまでまいりましたで今ですね今ですね食 べ, 食べてますはいね本日のみんなですねえっ、ー、とトロトロそばトロトロそばを頼みましたねと食べ方ですねそのまま入れるのかなちょっと待ってトロロじゃないト ロ, ロじゃないえトロトロ<笑> とトロとトロトロトロトロト ロ, トロじゃトロトロトてトロトロトロトロトロトロトロトロトロロロトロトロトロトロトロ<笑>トロトロトトロトロトロトロトトロロトロロ トロロうん、トロロサバましたね食べ中に入れるのこれは。 うんできる、うんうん これですリムはどんなお蕎を食べてててますかトロああトロすかかかかかと正 解, 正 解, 正解さっっっきからずしでも、もしないでね、してはいいいいい、んんんじゃないのかなななのくごごえもあるもの食べたいちょっとトロトロって、となんか柔らかいみたいな逆にあね。うん えさっき教えてもら っ, たっそ う, もう忘れ た, もう忘れた私もよくわかんないとろろそば食べたことないからうんなんか最後はねそのだしのことあそば湯そば湯そ う, そうこっちらは実はそば湯で、うん、で最後はねそのだしの 残, 残りとそば湯一緒に混ぜて飲むみたいな感じで、はい、そうなんでしょう、うん多分 うんうん、そうでもなんか食べづらくなると思う。 なんかふわふわで美味しいでもまあ見た目はね見た目はうんでも美いしいよ。 お, うう<笑>お皆様、夜になりましたね。で実は私は私その 駅のロッカですね、荷物ちょっと忘れてしまいまして、で、今、ホテルにチェックインして、で、あ荷物忘れてしまったということになって、で、一回駅までお戻りしました。で、ここでね、なんかすごく雰囲気が良いの広場があります。グランドトイね、後ろですね、後ろ、後ろステキー、そのすてきマーカー。 もますで今ちょっとちょっと見えないと思いますがすぐそこちなみに今の温度ですね10度ぐらいですもう寒くなりましたでそのすぐあ見えてきましたいやーやったそこですねお月様、ま、ねお月様の控えがおお で、なんかすごく素敵な景色夜でもね夜でもねすごく明るくてねえもうちょっとちょっとねハロウィンこの真っ赤な感じでねでなんか正直言うと吸血鬼が出そうな<笑>景色ですねもうなんか吸血鬼とかねおばけさん日本のおばけさんが出そうな雰囲気 わーおねえすごいこれはすごいこんなにね軽井沢の紅葉もみじまはマジで本当におすすめです行けば 今, 今がチャンスですよ、ね、でで本日ですね多分ここでねえ お別れしましょうかねじゃあ皆様ご視聴ありがとうございましたねまた会いましょう<笑>バイバイ